私たちは私たち a c 市から参りましたアクトと申します第2部ですえっとコロナの世の中第な部てお祭りがでお祭らさせていただくのは私たちアクトのオリジナル曲春て秋祭という曲です祭りにっとコロナの世の中になってお祭りが中止になってお祭りになってお祭りになってになって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 よろしくお願いしますお願いしま す, いします春とと別れ夏トナツのりくもり あ り, ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。